ここ行きまきすよーいカメラオッケー音オッケーやっちゃオッケーよいスタートはいどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督です今回はですねジャジャンはいアベイルのアベイル大量買いです 何回か着替えを行うので、えー、いつもの帽子は外しております、えー、とりあえずですね、えー、むちゃくちゃ安いおしゃれな服ですねはいでこちらなんですけど今日2袋買ったんですがそれぞれですね違う日に買っておりまして数か月間ちょっと放置をしておりましたのでこの機会にですねもう自分もどういう服買ったのか忘れちゃうくらいなんですけども、えー、では見てみましょうはいではまずは1点目はいまずはこちらですねこちらなんですけども 縦通しがむちゃくちゃいい、えー、並ぶソテーシャツになります。はい、こちらの値段1980円がなんと550円むちゃくちゃ安いです。では次行きましょう。はい、先ほどの色違いです。はい、こちら同じく1980円が550円で買えます。 はいえこちらですねえ2点セットとなりますえポリエステル製のものですねでこちらのデザインがこんな感じですねなんて書いてるかカカルカ リ, フカリフォルニアカリフォルニア T シャツですはいこちらがですね2480円が2セットで550円で買いましたむちゃくちゃ安いじゃないですかねいやこれも結構いい感じですよえ今年の夏に行きたいと思いますはいでは次行きましょう はいこちらも同じく2点セットとなっておりますえっ、no, えー、1980円550円ですね、はい、でこちらはボタンがついておりますので止めるということもできます薄手の生地なんですが、えー、とてもですねデザイン性がよくて気に入ってますね 同じく半袖なので、えー、今年の夏ですねしたいと思っておりますでは次行きましょうはいでまずこちらですね、えー、2480円こちらが、えー、990円ですねこちら長袖となっております、えー、これはですね、まあ、ちょっとまあ薄いといえば薄いんですけども今の季節に着れるんじゃないかと思っておりますシマウマ柄に、はい、こういう感じの生地ですねとてもいいと思いますはいでは次行きましょう ははい、はいこちらはですね1980円が980円まあ約半額ですねデニムっぽいんですけども実際デニムじゃないですねえ転写されてますものとなっておりますで長袖でえ結構あったかいですねポリエステルが使われた生地となっております帽子もついておりますねこんな感じのものですねちょっと自分的にこれはですねこの色柄を見てですあーこれいいなと思ってですねまあ、980円なんで着こなしができるちょっとかっこいい感じかと思いますはいでは次行きましょう はい、えー、路地裏にいそうなヤンキーみたい。ええー、ちょっと奇抜な感じのいるですね。千九百八十円が、半額千九百八十円の。 金額となっておりますまあ、これがですね、まさしくこうなんですけども、基本的に家でですね、まあ、やはり服を変えると、やっぱ気持ちも変わるんですよね。ちょっと新しい自分を探ってみたいみたいな。えー、ちょっと値札の部分を見ますと、ダギングというですね、ものらしいですね。引き上げにしたいと思います。では、次、えー、行きましょう。 今までのですね、えー、3タイプと同じ系統の服なんですけども、はい、こちらもですね、すぐ、これは普段使いがすぐできる。はい、同じく、こういったものパーカーの帽子みたいなのも付いておりまして、まず何よりも暖かいというわけですね。えー、こちらはですね、1680円が980円となっております。 はい、というわけでですね、こういったですね、いろんな服がですね、格安で買えるとですね、個人的にですね、もう数年前から利用させていただいております。ちょっとおしゃれ系で、金額が安いというところですね。そこがやっぱりアメリーの魅力。で、あとですね、やっぱりその、品揃えがめちゃくちゃ多いんで、自分の好きな系統ですね、いろんな系統がたくさんあるんですけども、えー、このジャンルいいなとか、好きなジャンルはまずいきますし、正規の金額だと、まあ、やはりその最初に言ったですね、1980円とか2000円とか3000円はあるんですけども、だいたいその 季節の変わり目ぐらいにですねちょっと前のですね、季節の服が半額以下になってることですね。監督自身札幌にいるんですけども、実家に帰った時はですね、必ずアベイルでですね、服を買って帰る時にちょっと持ち帰るみたいな感じにしてですね、もう毎回服が増えててパンパンになってるんですよね。はい、というわけでですね、まあでもこれくらい安ければですね、サイクルっていうのがですね、いろいろ回りますので、えー、まあいろんな自分をまあ発見してみるのもありかなと思っております。 監督ラボですね。え、こういったですね、安いものですね。あと、本当におすすめしたいもの。基本的には、もう、自分がもう 100%、絶対にこれはおすすめしたいっていうですね、え、いろんなジャンルの動画をですね、上げておりますので、もしよければですね、チャンネル登録まだの方はしていただきたいのと、よければですね、いいねを押していただきますと、まあ、喜びます。はい。ぜひとも参考にしていただければなと思っております。では、また次の動画で会いましょう。